次のの演は、の皆さんです。準備の間簡単にチーム PR をご紹介します私たちあずきは高知横浜千葉東海関西の全国5カ所を拠点に活動する結成14年目のチームです「久しぶりの原宿のスーパーよさこい踊り子一同心を込めて踊ります」というコメントを頂 い, いておりますチームを代表して、 岩井文樹さんと岩井真人さんに今年の参加の意気込みをお聞きしたいと思います岩井さん、意気込みをお願いします、えー、やっぱ3年ぶりのよさこいなんですが、えー、2年間ずっと予さこやりたいっていう気持ちでいて今日このよさこいで原宿あい、原宿じゃない定義公演のステージで頑張りたいと思います頑張ります ありがとうございました。それでは準備をお願いします。 お好きの皆さんでしたありがとうございました